皆さんこんにちは大手まりの花子の剪定については2年前にもアップしたことがあります枝分かれが広角でしかも耐性に枝が出ているので剪定が難しいというようなお話をしました今回はこの木の2年後の様子をご覧いただきながら花子の剪定を復習したいと思います2年前の剪定後の様子がこちらで その翌年の様子がこの写真です毎年3月中旬から下旬にかけて新芽とつぼみが確認できるようになりますあっという間に新芽が展開してその1週間後には緑色のマリのような花が出現します春先の植物の成長は 驚くべきスピードですね今年は去年より多くの花がつきましたけれども木もだいぶ大きくなったので少し小さく剪定することにしました全体のボリュームを3分の2ぐらいにするイメージです逆再生してみたりして。 この花びらが散り始めて池に飛んでいっちゃうんでねこの花柄は取るの簡単ですけどねバラバラってこんな感じですぐ取れちゃうんですけどすごいですね今年はよく咲きました大手町たくさん咲きましたもう終わりですね 花柄取って終わりでもいいんですけどついでですからね剪定しちゃいますかねえー、っとですねまあ外へは伸びてもいいんですけど今度はね紫陽花の季節になりますから紫陽花を邪魔しないようにしますかねここは細かいな。 ちょっとごちゃごちゃしてます、ねうん、ここに切ったとこからまた出ちゃうからねこういうのをすっきりさせるにはやっぱり切り戻しなんですよねこういうふうに切り戻すとねこれは前回切ったとこですよね要するに で切っ た, ので、ね、たくさんその時残ってた枝はこっちですけどそのほかにもこういうのが吹いてくるんですよねまあ吹いてからこういうふうに整理してもいいんですけど、ね、まあこんな感じにしてもいいんですけどねもうちょっとこのごつさは変えられないですよね まあ、それほど目立たないですけどね。で、今のとこ、ここですよね。おお、わしゃわしゃ生えていくんですよね。こういうのが、結構鬱陶しくなるんで。まあ、柔らかいうちは、手でむいちゃってもいいんですよね。 になるところ、例えばねこういうのはもう立ち枝になるの見えてますよねだからまあ早めにこういうの落としといた方が次の時楽なんですよねこれもちょっと出過ぎてるなと思ったら、えー、切り戻しておくんですがこれはいい枝ですよねうんここにしとくかな このぐらいね。もね、お出まりはもう、どうしてもこう、枝先が鈍角になっていくんでね。非常に剪定しにくいんですよね。これも苗こえだね。こ度は早めに。取っておきます。 こういうのをこう詰め込んじゃうとちょっとね自然らしくなくなってくるんですけど少し止めとかないとね大きくなりすぎちゃいますねこれもね交差してきてるでしょだからまあこの辺で逃がすとかねあるいは元から取っちゃうとかね処理しといた方がいいんですよ もう高いですよね。ここでこれが残ればいいんじゃないですかねこっちを取っちゃいますかね枝先詰めるならこんな感じですねこういうところで真ん中切っちゃうとね不自然になっちゃうんでねこんな感じがいいですよ下枝もちょっと出過ぎてるねちょっと思いっきり整理しますか この枝 い, いですよね比較的ここまでいきましょうかこれね今度アンビル式っていうんですけど受け場が厚いんですよねどうしてもねだからこういう向きで入れたい時にうまく入らないんですよねこっちからしか切れないんでそれがちょっと不便ですけど切れ味はすごいですよもうすごい楽ですよ、うん で特にこう元に、元の方で加えるとね、ここで加えるとすごく楽ですこれはね、特に女性にはおすすめかもしれないですねここが広いからねだからこのぐらい開けばいいわけだからちょっと握った状態からでも切れますよねこう開けない、こんなに開かなくてもいいんでね 楽だと思います。まあ実際に被ってるんだよね。まあ、ここまで行っちゃおうかな。 で、アジサイが開放されたかなこれはいいですよねこれはダメで、これはまあまあなんですこう切るといいですねあれ、こういうとことかね外へはね、ここはもう隣関係ないので 外へ自由にしてやりたいなと思いますねとはいえちょっと立ちすぎ、うん、体の柔軟がねうんむせ返るようなバナナのようなチュインガムのような匂いですうんすごいにい タマもね今度動画作ろうかなこういうふうに中がねがれちゃうんですよねいつもちょっと難しい木ですはいというわけで大手まりはまあこんなぐらいでいいんじゃないですかねああいい匂いだというわけで次回はタマの木を 取り上げてみようかと思いますご視聴ありがとうございました